はい、えー、皆さんこんにちは平民です、えー、ポップンミュージック実況プレイ、えー、ポップンファイブ第5回通算、えー、にすると、えー、第31回の実況プレイ、えー、早速始めていきたいと思いますはい、まあ、前回ね、まあ、ついに30回を突破しまして、まあ、新たな気持ちで31回をね 始めていいいきたいと思いますよちなみにえー、とですね、まあ、ポップン5の実況はおそらく今回第5回とあと次回の第6回で終了になる予定ですそれでですね一応もうですね第5回、まあ、今日の、ね、実況と次回のね第6回の実況の まあ残ってる曲とかを見てプレイするね曲をねもうさっき決めちゃいました、実はなので、これ今回以降に「POP5」の曲でなんかやってほしいって言われてもちょっとリクエストは、ね、お答えできませんまあ今まで散々リクエストくださいって言っといたんで多分もうね大丈夫でしょ、まあ、逆に言うならもう。 何回も言ってるんだから、今さら言われても困りますっていう話なんで<笑>ね、ねまあ、リクエストをね、しそびれちゃった人はね、まあ申し訳ないですけれども、まあ次回の「ポップ6とかではね、送れないようにえーお願いします。じゃあ、キャラクターは、えーと、スマイル。<笑>通常カラーでいくか。 えー、と、まあ一応やる曲は決めてあるんですけれどもあのー、なんかねえっ、ー、とーコメントで J ラップと DIY をもう一回やってくださいっていう人がいたんでちょっとそれをやっていこうかと思うんですけどまああの J ラップは第1回の ポップも5の第1回の時に、確かやったはずなんですけど、もななんだろうな僕の腕が微妙だったから、ちょっとちゃんと演奏できてなかったのかもしれないということで、前回、確かハイパーでやったと思うんですけど、一応ねまあいコメントしてくださったので、ノーマルでもう一回やっていきたいと思います。まあ、そう言ってノーマルもね まともに演奏できなかったらちょっと申し訳ないんですけどもちょっとですね実はですね今ねまともに演奏できる自信がないんですよねちょっとそれはには理由があるんですけど、まあ、プレイ中にあのちょっとその理由をちゃんとね説明できるよね 自信ががないのでプレイが終わってから説明しますちょっとすいませんあでも簡単だから結構余裕あるかな思ってるちゃんとできるかなまあレベル13だからね本気でやればノーバットも狙えるかもしれないかもしれない<笑>なんで2回行ったんだ俺は。 若干 PP も速いからなちょっと難しい難しくはないけどちょっときつい、まあ、別にノーバットを、ね、狙わなくちゃいけないってわけじゃないですか、うん、じゃあいいやあのー、説明しながらプレイしますえっ、ー、とですね実はですね最近、あのー、あることが発覚しましてあのー、以前まで 実況中に僕、あの同時押しであの左側の青と緑の、ね、同時押しがあの苦手だっていうことを、ね、あの言ってた回がね何回かあったと思うんですよ。なんですけども、最近ね、あのー、あノーバットなに<笑>ども 実はあのアナログコントローラーってあの十字キーの上と下を同時に押すことってできないんですよね、まあ、知ってる人は今さら何言ってるんだっていう話かもしれないんですけども僕は普通に同時押しできるものだと思ってたんですよで今の設定だとアナコンの十字キー上が青で十字キーが下が緑なんですよ だから緑と青の同時押しは、実はあの押すことが不可能っていうのが最近発覚して、ちなみにあのちょっと僕、改造して、改造っていうか設定を変更して、十字キーの右は本来青なんだけど、赤にしてたんですよ、ずっと。そしたら、ね青と緑の同時押しが実質不可能っていうね。 ことにになってたのに気づかずにずっと押せない押せないってね言ってたんだよね<笑>でそのことに最近気づいたんでちょっとね今さらに今さらながらあの配置をね変更するっていうことにねしたんですよ配置を変更するって言っても今言ったあの十字キーの右側を赤から青に戻しただけなんですけども ボタン1個変えただけなんですけどもそれがねびっくりするぐらいね<笑>難しいっいうことが発覚したはいクラシック5ハイパー選んだけど大丈夫かな<笑>あのー、十字キーの右を青にしたら赤ボタンを全部 右, で<笑>右手で押さなくちゃいけないっていう風になってこれが実はものすごくきついんですよ ね、で、なんかもう最近、ものすごく、ね、この配置で練習してるんですけどもなんていうかもうあの今度は逆に青緑じゃなくて左側の赤黄色とかがすごく押しづらくなって。 ちょっとね、なんだろう結局うまくできないっていう<笑>状態になってるんですよねやばいうわーやっぱり無理<笑> こ, こっからこっから回復できないときついなやばいな 家を張ってゲーム難度今3にしてるからねちなみにあの昔のポップンはゲーム難度は4までしかないんですだから4段階の3にしてるんですね今<笑>回復できるかここから大丈夫かここあそこ以外はクラシック5って難度高くないよね やばい、やばい、おー、ギリギリ、<笑>危なかった、うんまあ、クラシック5なんてね、あそこのなんか、中盤の右手がきついっていうだけだから、クリアだけならなんとかできる。<笑>と言いつつ、クラシック5自体が、もう多分1年ぶりぐらいのプレイだったので、<笑>譜面もね、曖昧な記憶だったんでね、下手したら落ちてた。 ま、クリアできたからいいよはいえー、じゃあ続いてよし次の曲いけますよついについにってほどじゃないかもしれないけど皆さんお待ちかねの進藤さんですパワーフォーフォーレベル27 ついにパワーフォも4曲目ですパワーーっていくつまで出てたんだっけ ?8 ってあったっけないかパワーーっていうジャンルでは7までだっけおもう配置変えたから緑と青の同調子もね簡単 だけど逆に今度は右手が忙しくなったってもろの剣すぎるだろうああそうだ押せないだあなんかねここのリズム押しはできない 今のところなんかね黄色が全然押せないんだよねまあ3足でやってるからねちょっと見にくいっていうのがあるんだけどあっ間違えただかいまだにあの赤ボタンをね間違えてね 右手であ違う左手で押そうとしちゃうんで、まあ、今、必死になんかね練習してるんですけどね練習を何回も繰り返してこの配置にね新しくした配置になれようとしてるんですけどあやっぱりねさすがに、ね、もうずっとねやってきたからね。 さすがに癖になっちゃってるんだよねきついな PSP のポップンが発売するまでに直せるかなはいまぁ、あ、そんなことを言いながらパワー4ークリアですねまぁ、あ、さっきからなんか局所殺しがひどいけどねんおレタスマイル なんかこういう絵のなんか壁紙とか欲しいんだけどさ、コナミなんかね出してくんないかな。まあ自分で動画からねパソコンに取り込んでキャプチャーするとかするしかないのかもしれないけどね。そうするとちょっとね、1個1個集めるのめんどくさいからねなんかコナミ壁紙集とか出してくんないかな。 はいえー、まあそんなことを言いながら、はいじゃあ2回目、まあ、2回目なんですけども、「もポップン5」の隠し曲を第6回でね、ね次回あたりにやろうと考えてたんですけど、ちょっとね隠し曲多すぎっていうことに気づいて、1曲だけ今回、えー、とファンクロックファンククロックを今回、ちょっと1曲だけやりたいと思います。 なもんで、えー、と隠しコマンドをメモってきたのでここで入力しよっかなえーと34押しにくい343473479あれ出ない3473479お出たよしよし じゃやっていきましょうかねはいえーじゃあキャラクターはあれキャラクターえーと私の大好きないない<笑>いないえーと私の大好きなキャラといえばもちろんよしこの子です、ね、あノーマルでいないゃった間違えた<笑> ダグダです、ね、はいえーとはいチャレンジでいきましょうかまあねポエットの曲はねちょっとね選べないので<笑>せめてキャラクターぐらいはね時々ね選んであげないとということでやっていきたいと思います いやむしろ、もう一回、ワタパキッツの曲、歌いながらプレーやるか<笑>、もういいか<笑>ー、もうね、懐かしいな、<笑>今と思えばちょっとね、黒歴史、黒歴史とも言えなくもないけど、でもね、まあネタとして結構面白かったと<笑>僕思ってんで、そんなに。 やんなきゃよかったとは思ってないわ、うん、このあの赤と黄色の同情しがね親指を親指の何横側何、うん、て言ったらいいのかな 側面使ってやらないと押せないような感じなんです。すごくね。押しづらい。あだからこういうのやめてくれ。こんな簡単な譜面でもね。すごくきついから。<音楽> サさんですねあんまり難しくなくねこれ21って書いてあったよなこういう譜面がもっとねできる方がいいんじゃないさっきのパワー 4, 4も ククラシック5もね、譜面的にはね、ひどいレベルだと思うんだよね。極小殺しっていうのはね、あんまね、やってて楽しくないからね、やっぱ全体的難度も高いね、譜面とかの方がね、もっと作ってほしいですわな。はい、えーと、じゃあ次は。 そうだ DIY DIY をやるのは忘れてたまあ DIY ね DIY さ前回ひどかったからね<笑>まさかキャラポップがあんなひどいね、仕様だとは思わなかったからじゃあやっていきましょうかていうかキャラポップ使わなくても結構なんか最後 最後殺しで難しそうだったからね。下手したらレベル19とか難易度で、ね、詐欺かもしれないからな。クリアできるかな キャラクターの名前を見ようとしてたらちょっと譜面に集中できなかったダメだな見えない確かなんかこのこの二人組のキャラクターねなんだっけあの12とかの CS のおゆうのなんか男のねえ キャラこうキャラクターいたよねなんかなんだっけ名前、ね、忘れたけどあの工具持ってる男の子あの子のアクションとかに出てたよね結構なんかこの2人組のキャラクターねえんだろうないい味出してる面白い来るか 難しいあでもまあなんとかバットを出しながらもなんとかこせたみかん箱みかん箱の中で生活してんのかなあれが家なのかなはいえっ、ー、とじゃあラスト1曲ですね えー、とラスト1曲なんですけれども、実はですね、ちょっとね、最後にやる曲は、あのピュアです、ピュア。ピュアなんですけれども、ちょっとね、実はですね、この曲ね、思った以上に難しくてね、アナコンじゃ全然できないっていうことに気づいて、ちょっとね、ポップコーンでね、やってみようかと、ね。 いいううことになりましたなりりまままましししたたたっていうか決めました、まあ、ノーマルでやってもいいんですけどちょっとね久々にねひどいね譜面を見たと思ったんで<笑>これでやっていきたいと思いますなんですけどポップコーンだと音がうるさいと思いますんで一旦ねあのー、マイクを切ってねまあ音声の10キャの方は後付けのね録音で まあ、やっていいいきたいと思います、まあ、要するに、あのー、ここで一旦マイクを切って、動画だけ撮って、まあ、ゲームプレイが終わってから、後で動画をね見返しながら実況を、ね、付け加えると、まあ、そんな感じにしたいと思います。ってことなので、一、まあ、回ここで、えっ、ー、と録音切ります。はいえー、じゃあ、すみません、ちょっと切りますね。 お、えー、待たせしました、では、えー、早速、ピュア・ハイパーの方、始めていきましょうかね、まあ、始めていきましょうかねって言っても、まあ、今あ、のこの録音してるのは、まあ、プレイ後なんでね、僕は何もやることはありませんけれどもね<笑>、はい な, なんだろう、なんかな新鮮だな、こういうの、人のプレーを見て実況している、まあまあ、自分のプレイなんですけど<笑>。 まあね、久, 々久しぶりにねピュアハイパーねやりましたけど、なんかね、プレーする前からね嫌な予感がしてたんだよ、アナコンでプレーする前か ら, ほら見た。ほら見たというか、いきなりの無理押し、<笑>ねえこれ、無理押し多すぎでしょ<笑>、忘れてたわ本当にこんなにひどかったっけ、ねねもうねびっくりした、アナコンでやったとき。 アナコンなら無料用も押せるけどさほらまた来た無利用紙多すぎでしょ無料用ちょっと好み自重してくれよ本当に<笑>まこの頃はアーケードコントローラーとか確か売ってなかったから、まあ、やるとしたらアナコンかポップコーンねだからね、まあ、こういう同情紙もそれは押せますけれども<笑>でこういう譜面作っちゃいけないでしょ本当に<笑> こういうい作ったらアーケードにも移植できないからねてか普通にないと高くね難しいって押しにくいしさなんかこういうリズム押しは特に ね, なんかね苦手なんですよ僕はひどい26じゃない30くらいはあるんじゃないのわかんないけどさちょっと アップコンでやっても、まあ、8万9000点ですからね<笑>苦手ですわ、本当にこの曲は譜面が苦手譜面が苦手な上に5の画面の見づらさプラス、あの録画してる時のキャプチャーによる判定のズレ、うん、みたいなのが相まってねすごくやりづらい。 まあ、そうは言っても、なんとかね、ポップコンならクリアできる。ア ナ, アナコンだと、1ゲージも残らない。いや、それ言い過ぎか。最後が回復だから。あ、もう何気にでポ。ポエットのね、キャラクター使ってやってたんで。なんでお前がいるんだよ、あの<笑>、横のね、ちびっこおじ。もっと、ポエットを前面に出してこい。うん。<笑>はい、えー、ということで。 まあちょっとね、卑怯な手を使いましたけど、まあ、なんとかクリアしましたよはい、えー、ねまあ、そんな感じで、まあ、今回のポップン5実況プレイ第5回は終了したいと思います、まあ、次回の第6回でポップン5のね実況は終了となると思いますのでまあ、次回、あのプレイしてない ポップ5の隠し曲系をね、中心にプレイしていきます。で、それが終わったらね、まあ、いろいろと、なんかね、ディズニーチューンズとかね、そこら辺のやるかもしれない予定なので、まあね、見たい人は楽しみにしておいてください。はい、では、えっ、ー、と、今回の実況はこの辺りで終了したいと思います。 えー、ここまでご視聴いただいた皆さんありがとうございましたではまた